注目されすぎるのは好きではない15歳のドルーリー主演者と報道のプレッシャーに苦悩を、とろ。岡山陸今日は大事に育てたい。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。我々には計り知れないプレッシャーに15歳は悩んでいるようだ。 1月15日の全国都道府県駅伝で驚異の17人抜きの走りで話題をさらったドルーリー主衛佐藤は29日には地元で開催された岡山県内市町村別対抗駅伝晴れの国岡山駅伝競争大会に津山市代表として出場。そこでも同世代の選手とはかけ離れたパフォーマンスを発揮。 3区3キロで9分40秒と従来の区間記録を10秒更新した。この姿を目にした観戦客からはやっぱり早い。ちょっと別格だな、と簡単の声が漏れたほどだ。今や日本中から熱視線を注がれている。そんなティーンエイジャーは周囲にメディアの方が学校の許可を取らずに取材に来ていて大変、とローラしているという。 実際、今大会の会見でもドルーリーは、注目されすぎるのは好きではない。そういった面ではちょっと、周りの人からは気にせずに、とは言われている。自分なりに気にしないように頑張っています、とも明かした。そういった経緯があるのだろう。今大会には厳重な報道規制が敷かれる。メディアが立ち入ることのできないローミングアップ場には、津山市専用のテントが設置され、 彼女はほとんどの時間をその中で過ごし、外に出る際は3人ほどの大人がついて回った。県から誕生した越材に大会を主催した岡山陸上競技協会は地元に残る、と本人も言っていますから大事に育てたい。インターハイでもきっと活躍するはず。頑張ってもらえたら、と期待を寄せている。 彼女の場合は走るだけでなくいろんな面で優れている。絵画もものすごく上手で、去年、岡山県児童生徒絵画店の最優秀賞にあたる山陽新聞社長賞を得ている。いろんな能力を伸ばして選択肢を増やしながら、でも、私たちとしては陸上で頑張ってくれたら嬉しい。次世代を担うランナーに期待を寄せながらも、今はそっと成長を見守りたい。